皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2023年1月25日、動画を更新できない日々からようやく脱却できたと思ったらいつの間にかバージョンアップのいろいろ持ち越しウィークに入ってました。エピソード依頼帳のダークキングを倒そうと思ったら、龍河関の在庫が切れていたエピソードがありました。久々のバトエンで久々の1位を取れたエピソードがありました。 試練の門で必殺技の宝珠を狙うのは効率が悪いのではないかと考え始めたエピソードがありました今月のリポちゃんのシャハラコートセットもなかなかいいのではないかと感心したエピソードがありましたそんな感じで更新できなかった期間にも色々なエピソードがありましたがコントローラーの電源が少なくなってきたので今日はこんな感じですというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょう